金賞会錦北連課です千葉県多古町そして茨城県舐形市を拠点に活動しております、えー、私たち金賞会錦北連課、えー、なんですけれども今日は夜さこいを通じてお友達になりました、えー、中部、えー、桜の舞の代表のまりちゃん そして板子よさこい園のゆりちゃんと私3人でユニットでございますそしてそこに果たしゆくんが入ってもらいまして4人での演舞となります<笑>、えー、とにかくちょっとドキドキしてるんですけども元気に踊ってまいりたいと思いますよろしくお願いいたします 「時に涙流して」「時に何か手にして」「時に何か といし「夏が出たならふさび 帰りたいよ」hey,「き、hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, いいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいよ」「へいいよ」「へいよ」「へいいよ 「瞳の命かえろ」人えろ「人なる気持ちかこの空へずっと引くだけ」<笑> 「氷橋は」 はい、中小会にして膨らみた皆さんまでありがとうございます。<笑>